韓国はただひたすら破滅への階段を駆け上っているようにも思えます。どうも、政治いろいろの学部です。来年に予定されている韓国の次期大統領選挙、その予備選で与党共に民主党の統一候補が決定しました。中央日報の記事を引用します。 韓国与党共に民主党のイ・ジェミョン・キョンギドの知事が同党の第20代大統領候補に選出された。イ氏は10日民主党大統領選候補ソウル大議員権利党員の投票で 51.45%45,737 票1位を第3回国民選挙人団投票で 28.30% 7万441票2位を得て最終1位に当選した。最終累積得票率 50.29%71 万9905票で決選投票なく大統領選挙に直行することになった。E 氏はこの日候補選出後の感謝演説で今日我々は変化を選択した。 今日我々は改革を選択したと述べた。イー氏は続いて、過去30年間余り、あらゆる既得権と相対して戦って勝ってきたあのイジェミオンに、民政改革、社会改革、国家改革の完遂という任務を国民が与えたとし、国民が求める変化と変革を必ず成し遂げると強調した。特に、 今回の大統領選挙は腐敗既得権に対する最後の対象だった。未来と過去の対決、民政改革勢力と旧体既得権カルテルの対決としながら、土権勢力と癒着した政治勢力の腐敗不正を必ず根絶する。当選してすぐに強力な不動産大改革で不動産不労所得共和国という汚名を返上すると述べた。 テジャンドン開発事業疑惑に関しても、野党国民の力のファッションデューゲートのように、不法行為が摘発されれば、事後であっても開発利益を全額監修するとし、正面突破の意思を繰り返し明らかにした。イ氏は当時自層の外側を狙って、派閥分けしない統合の大統領になるというメッセージも出した。大統領になる時までは一部を代表するが、 大統領になれば皆を代表するということだ。ただし、生産のない方合ではなく、公正な秩序の上に誰もが公平な機会を享受する国という正し書きをつけた。イー氏は、国家主導の強力な経済復興政策で、経済成長率グラフを右下降から右上昇に変えると述べ、出馬宣言で明らかにした、 経済成長論にも言及した。イ氏は、左派政策で大強行を克服したルーズベルトに学ぶ。経済と民生に青色か赤色かは関係ない。有用であり効率的であるなら、パクチョンヒ政策、キムデジュン政策の間にどのような違いがあるか、と述べた。デジャンドン論争の中で繰り広げられた、この日の第3回国民選挙人団投票、投票人員、 248,880 人では、イ知事が予想外の大敗を期した。権利党員ではなく、一般の国民が参加した第3回国民選挙人団投票で、イ候補はイナニョン元代表の得票率 62.37%、155,220 票の半分にも届かない 28.3% を記録した。イジェミョン氏の 累積得票率も、前日 55.29% から 50.29% に5ポイント垂直下落した。反面、2位を記録したイ・ナニョン氏は、この日の前線に支えられて、累積得票率が 33.99% から 39.14% へと 5.15 ポイント上昇した。3位の中三エ元法務部長官は 9.01%。 12万9035票を、4位の白ンジ人ン民主党議員は 1.55%、2万2061票の得票を最終的に確定した。イ・ジェミオン氏は、結果発表の直後に記者団と会い、選挙人団と民主党の党員同士の皆さん、国民の皆さんに感謝の言葉を申し上げるとし、本当に重い責任感を感じると述べた。 この日の結果に対しては、党内部でも、全く想定外の結果という反応が出てきた。イ・ジェミョン氏がこの日の投票前まで、イ・ナニョン氏の支持基盤である、クワンジュ・チョンナム地域の選挙戦を除き、すべての地域で過半の得票率を維持してきたためだ。特に、テジャンドン論争の真っ最中だった先月29日から今月3日にかけて実施された、第2回、 国民選挙人団投票でもイジェミョン氏が得票率 58.17% で揺るぎない体制論を維持していたことから衝撃は大きかった。特に最も遅く募集した第3回国民選挙人団も最も民主党支持志向が弱い階層という点もこの日の投票結果を軽く扱うことができない理由だ。党のある関係者は革新支持者は 先に募集した第1、第2回国民選挙人団に含まれていて、第3回は統制が低い人々だが、ここで破れたということは、大統領選挙の前途が明るくないということだ、と述べた。とのことです。記事の中で触れられているデジャンドン論争とは、土地開発に関わる不正疑惑のことのようです。 マグツーニュースの10月4日付の記事を見てみると、マグツーニュース10月4日付テジャンドン。これは韓国語の発音ではテジャンドン。その中心人物が民主党のイ・ジェミョンである。イ・ジェミョンは現在大統領候補アンケートで1位を走っている。これはイ・ジェミョンがソンナム氏の市長だった時にパン魚の開発に関わる 土地売買不正疑惑とでも言ったらいいだろうか。まだ捜査が本格化していないので、詳しい内容までは筆者は押さえていないのだけれど、簡単に言うと、現在 IT 団地として韓国のシリコンバレーのようになっているパン魚だが、ここの土地を開発するにおいて、元の所有者から二足三文の値段で買い上げ、何十倍だか、何百倍だか、何千倍だかの利益を上げた事業がある、とあります。 また、10月13日付の中央日報の左説では、ムン大統領がこの開発不正疑惑に関連して、検察と警察は総力を挙げて捜査せよという指示を出したという文書を掲載し、続けて、ムン大統領の発言が本心であることを願う。テジャンドンで元住民、入居者が享受するべき部分を民間業者などが横領して天文学的利益を享受し、 その過程で甘いシルを吸っていた者もいたことが次々と明るみになっているからだ。一言で、政治、放送、地方機関の略奪的腐敗カルテルだ。と書いています。韓国で後を絶たない土地開発に関わる不正疑惑のうちの一件であり、権力者が不当に利益を享受するという、いわば韓国の日常の一部であり、この事件自体は 韓国ではさほど珍しいことではないのかもしれません。問題はその疑惑の中心にイ・ジェミョン氏が存在し、そしてその人物が与党共に民主党の統一候補に選ばれたという点でしょう。イ・ジェミョン氏は強烈な反日総主義者として知られており、イ氏が大統領に選出された暁には、日韓関係はより一層ひどくなると思われています。 日本という強力な後ろ立てをなくした韓国経済がどういう道をたどるかは既に証明されつつあります。しかもです。このような疑惑の中心人物が当選してすぐに強力な不動産大改革で不動産不労所得共和国という汚名を返上する。公正な秩序の上に誰もが公平な機会を享受する国と述べるに至っては、 もはやコントとしか思えません。イ・ジェミョン氏の数々の反日発言は、大衆系を狙って発言したとみてほぼ間違いないものであり、自らの強固な思想心情によって反日を貫いているというよりは、大衆迎合のための商売的反日という色合いが強いと思われます。世界外交の何たるかを知らず、大衆に迎合することで、権力への道筋を作り出す ポピュリズムの権言のような人物であり、そして不正疑惑の渦中にありながら、イケシャーシャーと、公正な秩序などと大相つくという、疾水の韓国人と言っても良い人物が次期大統領に選出される可能性が高いというのが今の韓国の状況なわけです。イ・ジェミョン氏は次期大統領に選出された場合、その先で待ち受ける者は破滅であることはほぼ間違いないとみていいでしょう。 ただし、その破滅が、韓国という国の破滅になるのか、イ・ジェミョン氏自身の破滅になるのかはまだわかりません。金を儲けた人間に対しての、妬み嫉ソネミが異常に強いのが、韓国という国です。もしかすると、イ・ジェミョン氏は、大統領に選出された直後に、このテジャンドン論争で、大衆の妬み嫉ソネミの豪華に焼かれ、韓国を破滅に導く前に、あっという間に、 大統領の地位を追われる可能性もなくはありません。ちょうどチェ・スンシェルゲートによって地位を追われたパククネ元大統領のようにです。いずれにしろ日本にとってイ・ジェミョン氏は次期大統領として歓迎すべき人物であることに間違いはありません。このまま順調に次期大統領に選出されることを願ってやみません。ということで今回の動画は以上になります。